みんな元気よく行くよ。それではそれと気をつけ。それでは、会場の皆様に、えっ、よろしくお願いします。はいはい、えー。本日はですね、一、えー、曲目二曲目三曲目四曲目プラス一曲五曲を予定をし。 しております。で、まず1曲目なんですけども先ほどもあの披露させていただきました私たち の, あの昨年作成しましたオリジナル曲になります「アンチューダンベイチュッンベイ」なといいますえこちらは、えー、東村山の方言を使った、えーまあ、曲になりますで東村山音頭あと玉子ココ歌え、そういったものも入れながらまた、えーあのー、今年お亡くなりになりました、えー、志村けんさんのあいた ダンスだとかですねあと、えー「変なおじさん」そういったところのですね振りも入れたあの曲になります、えー、作っていただいたのはあのー、秋田県の、えー、チームアゲモンさんの代表さんそして、えー、振りは、えー、秋田まだまだ愛国家の代表さんに作っていただきましたあの本当になんか秋田とは本当にあのー、なんか縁があるようなあ形でですね、えー、本当にコミカルな曲ですのでぜひ皆さん あの特に東村山温度と玉子コグタのところは一緒に口寿さんでいただけるとありがたいかなと思いますのでよろしくお願いしますじゃそれでははい MC を変わりますのでお願いしますそれでは成子構え フェシャート努力隊、霧美町秋バズり2回目でも張り切ってまいりましょう。あよいしょ。 「僕の笑顔をあなたに届け続けばみんなが踊り始めた心もひとつ無限大」 ほいほいほいほいいいどどどどんどんどんど ん, ど ん, どん踊りましょうゲットゲット回しうてててはい、はい、ははい、ありがとうございます卵さ私にってくださいそしてお手拍子と心拍子もよろしくお願いします。 咋咋咋咋咋 「気付けばみんなが踊り始めた心を一つ はりましょ「ゲットドンゲットドンゲットドン」「かわいいじゃんゲットドン」 どけない<声 Deskaz> <deadly> <英問題>